今回はギャロッピングについて解説します。ギャロッピングは何種類かパターンがありますが、今回使うのは。六弦ルートの時は、六弦四弦を交互にピッキングします。五弦ルートの時は、五弦四弦六弦四弦の順番でピッキングします。右手は六から四弦をミュートして。一から三弦は開けておきます。 サムピックはなくても弾けますが、あるとよりこうはっきりした低音で演奏することができます。そしてこのリズムをキープしたままメロディを弾いていきます。途中の単音フレーズ、これは親指と人差し指でピッキングします。最後のフレーズ、これは親指と中指でピッキングしましょう。